んねえ、あそこ。星型の飾りが貼ってあるけど、あんなの前からあったっけほら、あの黄色い星、多分、厚紙かな。ひらがなでいって書いてある。す<笑>すそういうことだったのね。さき、ミク隠れている星を探しましょう。隠れている星 問題の、四つの星は隠れているっていう答え。ここでも使うヒントだったんだ。なるほど。じゃあ、あと三つ星があるはずだね。あ、あったせ、Z… どう、か私もユヨを見つけたわ。 ミクが見つけたソシと合わせて、これで四つね。えっと、イガスタッツと、セット、カデ、正イおおなになに<笑>みんな、行くよ。せーのさっき、誕生日おめでとう しててくれてありがとう謎解き、すっごく楽しかったよかったヒントをきちんと伝わるかなってちょっと心配だったのまミクとルカさんに協力をお願いしておいたから大丈夫だとは思ってたけどもう私だってちゃんと問題解けたもんルカさんがヒントくれたからだけど…<笑>あ見て。 みんながさっきの誕生日をお祝いしに来てくれてるよ。ほんとだみんな、来てくれてありがとうおすごいすごいこんなにお祝いしてもらえるなんてねえねえ、来てくれたみんなにお礼したいし、ちょっとだけ演奏しないさきがそうしたいなら、喜んで。やったーじゃあ、最近練習してる。 あの曲やろうよみんなー盛り上がる準備はできてるえへへよーしそれじゃあ行くよハロー 聞いててくれてありがとうすごく良かったの一人一人の音がしっかり重なってさっきたちの思いも伝わってみたほんとね自分にできることってなんだろうって考える時がたくさんあってこれでいいのかなとか迷うこともいろいろあったけどでも そうやって頑張ってきた毎日があったから今が一番楽しい幸せだって、心から思えるんだよねさきさきたちなら、きっとこれからも楽しい今日を積み重ねていけるわ私たちも、そばにいるからねうんみんな今日は本当に、来てくれてありがとう これからも、あたしは全力で毎日を楽しんでいくね<笑>特にバンドいっちゃんたちと一緒に、もっとたくさんの人たちに、あたしたちの曲を届けたいなそのためにはとにかく練習しないと、って言いたいけど、今日はさすがに誕生日だしね。あし、しほちゃんが優しい明日、 そんなこと言っちゃったら、謎解きのご褒美、もらえなくなっちゃうよ。え待って待ってご褒美があるの誕生日パーティーっていうご褒美だったんだけど、あげたくなくなってきたな。先を置いて、私たちだけで行こうか。ああ私、優しいしほちゃんだーい好きだから、 We'll be right you